皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月7日、広場で配布されていた1等両段祭のアイテムを受け取りました。準備は万全です。そして、トランプポイントが溜まりましたので、取り逃していたシオントランプをゲットしました。あと残っているのはこんな感じです。最初の頃に全くやっていなかったので、こんなことになってますが、まあ仕方ないです。 天国が開いていたので忘れずに乗り込んでおきました。ただ、今回は普通に敵が強いのと、構成によってはお題の達成がちょっと大変な場合もあったので、1回目は普通に失敗しました。MP ダメージが通る相手が1匹しかいないので、倒す順番も地味に重要になってくるやつでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。